Step 5、Entanglement as a resource 量子も連れを資源として使います。これが最初のステップには CHSH のゲームをちょっと説明したんですけれども、量子も連れをうまく使うと、とプレイヤーがもっと確率的には勝ちすること、その確率は上がることにはなります。 で、問題はね、A さんと B さんは持っている両親のビットを測定しなければならない。ですが、これが前に説明したことあると思うんですけれども、えっと、測定すると、その重ね合わせと、とその結れを破壊しにします。これが、えっと、潰してしまうことになります。で、 どうするのかは決めなきゃいけないんですよね。まあ、もう一回これがやりたいなら、新しい量子もつれ の, の, の状態を作らなければなりません。つまり、その量子状態を繰り返してやることで、ででそれが繰り返して、えっと、ゲームを行うことができます。というわけは、 このリオシモツレは、リオシネットワークの場合にはすごく重要 な, な, なことなんですけれども、そうすると、まあ、その状態を 壊, れて壊してしまうこと に, に, によると、まあ、それを繰り返して作ることはすごく重要な仕事です。それはネットワーク の, の, の仕事 の, の第一のポイントなんです。 じゃあ、ちょっと例をちょっと見てみましょう。例えば、こういうネットワークが使っている場合には、まあ、マルガがそれがネットワークノードとしては、この線が、が、が、両親もつれの状態と考えてもいいんですけれども、まあ、この場合には各キュービットじゃなくて、そのノードには複数のキュービットが入っていると考えてもいいです。じゃあ、えっと、このネットワークの上には、えっと、センダーノードとレシーバーノードがあって、 sender のノードはと自分で持っている別の漁師状態を e i ー e ーに送りたい。じゃあどうすればいいでしょうこれは漁師テレポーテーション。これが、ね、と今度 の, のレッスンにはテレポーテーション は, はと数学的に見てみますけれども、この場合にはちょっとあの定性的に説明すると、まあ テレポーテーションとしては、持っているキュービットはこっちからあっちまでは転送することです。ですが、それをすると、と量子もつれ が, が消えてしまいます。それが消費にします。これが、まあ、漁師もつれ の, の消費者にはなるんでしょう。例えば、そのセンダーが、がその状態、もつれを測定すると、使って、 持っている赤いキューベットを自分のところから次のステップ、ネットワークのステップ、次のホップネットに転送してて、繰り返して、それが、一つ目のステップ先のノードが自分で測定して、それを使って、その赤いキューベット の, の赤い状態を転送することができて、もう一回繰り返して、その三つ目を使って、 Receiver Node, つまり Destination、えっと、に, に, に, にはその状態を届きます。ですが、そうすると、見た通りで、でその線はなくなってたでしょう。う漁師も連れがなくなってたんですが、それが消費されてしまって、もう一回データを送りたい場合が、送りたければ、その漁師も連れを作らなければならない。それが、 連続で繰り返すことかそれがネットワークの重要な仕事です。で、これが、量子技術のまあ燃料と言いますけれど<笑>と言えると思うんですけれども、まあ資源、あるいは使えることなんですが、まあ、この量子もつれをうまく使うと、古典的な世界にはない。 機能ががと行うことはできます。で、これが、えっと、シ師ネットワーク作る目的なんですけれども。ですが、シ師もつれが、これが、えっと、消費 資,、えっと、資源にはなりますから、からその、えっと、作ることは繰り返すことにはなります。と、そのシ師もつれを作る プロセス が, が、それの速さと効率と、えっ、ー、と、フィデリティ と, とかによる、に、いな、あの、状態については、それが、それが、えっ、ー、と、すごく重要 な, な、ポイントになるんです。